こんばんは、フォレスです、えー。バトルフィールドハードライン実況やっていきます。えっ、ー、と今回もですね、プロフェッショナルで、えー、サブセミスナイバーですね、えー。こちら使っていこうと思います。えっ、ー、と今までいろいろなレスキューや きましたがこのハリウッドハイツまだやっていなかったので、えー、ここがおそらくやっていなかったマップの最後の1つじゃないかとい う, ふうに思いますので、えー、ちょっとこの1戦にはなりますがおお0ねさあここからなんとかね逆転をしていきたいと思いますがはいえー、とこのマップはですね非常にえー 戦略的なマップで真ん中に道路が1本走ってるんで、えー、両チームとも同じだけの、ね、リスクが1つだったのでそのリスクを、ね、犯してじゃないと相手の陣地に侵入できないの で,、えー、でい誰がしをでせ！ えー、っと結構相手は前に前に来るタイプですか3対2ですので今はあ倒しきれなかった残念 えー、とそれからですね今回から、えー、とマイクをねちょっと慎重しまして、えー、ソニーの、ね、マイク置き型マイクをね、えー、導入してみました、あのー、今までね動画のちょっと声が小さかったり聞き取りづらかったりした部分があったと思いますので。そのを 次第ですどうにもならない助けてくれよし爆薬設置行き着ておいたぞさてスタート時点カメラはなさそうですね ジップラインがすぐ張ってあって1名ダウン2名ダウンですねあと1名もうちょい向こうに行ったのと 反対させてやるあったんないさておおナイスさて20から2に落ちて 今夜ハリウッドヒルズで起きた人質事件により公主交代になってお3対4ですか。はいというわけでこっち側の武器はね倉庫も使っています。えー、精度がいまいちなんじゃないかというような声もありますがまあ犯罪者側のね TTR も正直あまり冷えればいいとは言えないと思いますのでよいしょこれは逃走用にカメラを仕掛けでいきます相手がスナイパーがいるかどうかはちょっとわからないのでおっと 攻撃型ですね、敵さんたまにねあれを人とも見間違うんですよね何度やっても見間違うんですよね 飛ばしようてしるるちょっとマップを今見れてなかったのでお人数が五対四になりましたね。 えー、とまあ先ほどねちょっと、まあのー、マイクを導入しましたよという話をしましたが、あ私あ、は録音をねえプレイステーション4でえー録画しているものをまあパソコンで編集しているという形になるんですけど、マイク自体、今、プレイステーション4につないでいるので、どれだけの出力ができているのかっていうのは正直、ちょっとまだ分かっていないので。 もしかしたら小さいかもしれないです。しないっすね。で、五対三。三十二は。したくないですが。全で。 こ, こになんかありまますす、ね、すおーなるほどすぐいままよこれ人質の下に回るんで、ね、あすよあるでれ爆発しないじゃんって確かめに来るエンフォーサーがいると思ったんですけど行きませんね 脱出地点に仕掛けて私のカメラが反応していいあ反応しましたよということは <笑><笑>さてと最終ゲームスコアが今 4-2 ですからこれを取ればえ勝利にすここ最近えアップしていた動画が どれもね負け続けの動画ばっかりだったのでたまにはちょっと勝ちたいなとプールに一人 後ろなりましたよ。今やっぱり。 バレてますねこれ。 やるを倒したこんなとこ登れたのは初めて知りましたねよしあと2名 いいわ人質を確保脱出を援護してちょうどサドンデス入れて1本ありますんであありましたよカメラあれ はいというわけで、えー、7キル1ですラウンドスコアが五二 で, すで、えー、勝利となりました。 えー、と非常にね、えー、左右あ、相手クランさんでしたね。あ味方にもクランがいますね、はいまあ、なかなかレベルの高い中での試合だったんじゃないかとい う, ふうに思います、えーと。ハリウッドハイツに関しては非常にんよく、ね、当たるなという印象です。あのレスキューやって えー、例えばあの、フレンドと一緒にね、文、えー、体作って、えー、ランダムでボーンと飛び込むと、比較的あのハリウッドハイツ多いなというような、まあ、勝手な私のこれは個人的な意見ですけど、えー、いう印象があって、よくまあやるマップではあるんですけど、えー、それだけにね、ちょっと動画に上げるのを忘れていたという。 えー、感じですで一番ね、多分やってるマップだとは思うんですけど、えー、それでもまあなれないぐらいの複雑なマップ構成とビ、えー、クターもあるね試合展開というのに、まあ、本当に慣れません、あのマップだけはあ、まあ、あのただ、私個人的には非常に好きなマップなので。えー 当たると、ね、非常に嬉しいマップでもあります、はい、というわけで、えー、今まで、ね、レスキューの動画すべ、えー、てのマップでやってきましたが、まあ、これからあまりちょっとねマップ紹介とかレスキューのご紹介になっていなかったかもしれませんちょっとまあ私の実況も不慣れな部分もありまして、えー、なかなかね、えー、お楽しみにいただくにはどうしたらいいんだろうという試行錯誤をしながらね、えー、やってきていますが これからもね、えー、まあ、レスキューに限らずいろんなゲームモードで、えー、面白いのがあったらまたそちらもね。えー